は言葉を呼吸の仕方で覚えていますアメリカ人の脳は腹式呼吸で英語の言葉を覚えたのですアメリカ人が腹式呼吸で呼吸をしています腹式呼吸ができない日本人は英会話の言葉を覚えるのに 大変苦労します日本人は胸式呼吸で呼吸をしている国民なのです。アメリカ人が英語を複式呼吸で話している英語を日本人は胸式呼吸で英語を聞き取るために英語のリスニング 英語ののトークが大変苦労するのでするでアメリカ人が英語を話せるののしくうには複式呼吸の仕方を覚えることなのです。複式呼吸で呼吸をする呼吸の仕方を覚えることです。 式呼吸を覚えるとはこの心臓の下にある横隔膜筋この横隔膜筋を上下に動かして呼吸をすることですこの横隔膜筋を上下に動かして鼻から肺に空気を入れ肺に入っている空気を 鼻から抜く呼吸の仕方を横隔膜筋を動かして覚えることでアメリカ人が英語を話す同じ呼吸の仕方になるのです。日本人が腹式呼吸で呼吸ができるようになると 英語をネイティブの音で聞き取りやすくなり英語をネイティブの音で口から出せるようになりますこの腹式呼吸の呼吸の仕方を覚えることで米語の抑揚のリズム、英語のアクセントで英語の言葉を 言えるるようになるのです英語脳は複式呼吸を覚えることで日本人の脳に英語脳を作ることができるのです日本人が複式呼吸でこの下唇の筋肉を動かしここの筋肉を動かし英語を話すことで 日本語よりも長い周波数の波になり日本語よりも声の高い声になります。これは息を吐く時肺から息を吐く時アメリカ人の腹式呼吸は肺に入っているこの肺に入っている空気を全部吐かないで 70% から 60% 程度残して息を吐き肺に 70% から 60% の空気を残したまま鼻からこの鼻から新しい空気を肺に入れるのです日本人の強式呼吸は口から 空気を吸いこの口から空気を吸い肺に入っている空気を口から吐きます日本人の強式呼吸は肺に入っている空気を残さないで全部口から吐きまた新たに肺に空気を入れます アメリカ人の腹式呼吸は肺に入っている空気を 70% 程度肺に残したまままた新しい空気を肺に入れますアメリカ人が肺に空気を残して呼吸ができるために日本人よりも高い音で 長い周波数の音で英語を言えるのですこの腹式呼吸の仕方で声の高さ声の長さの違いが呼吸の仕方で出てくるのです